<笑>初めて見た。初めて。隠っ て, ています。すごい骨なかったね。隠れています。隠っています。昨日のチナスと一緒です。隠っています。 みたいなんでったた ち, いち全部見に興味なかの持ち始めたのちょっとあれか ら, なら男の子になってき男て子<笑>こんな目に入ったものがあ。 うん、おたのかったよっびっくりするぐだいツ地熱がおるから。 そっちだけは良、ね、いあぁ、良かったなあぁ、ごめん撮<笑>、うん、れたうん取られてて、難しいねすごいねごいね今もな、丸い尻尾が下から生えてるみたいなヤロンってなったよねそうな、うん。そんな時期になっただけどな昨日、面白かったねツナツニョイとチラツっていうななんでツナツなんか意地悪してた 誰が誰に？チナスがこのか。あ、そうな追い詰められるのは、ね、<笑>このかも逃げまかんねんけど、うん、アマネはすごい。う向かってって。チ、うん、ナスが逃げちゃう。<笑>アマネとチナスは、ね、アマネの方が強いというか気にせん。怒ってきても。さすがポロンで鍛えられてる。ああ。持ちやすいな。ちょっとなんか。 頭を抑えられ る, られる存在の足シがいっぱいおったのね<笑> あ, あ〜あんまあポロンやな<笑><笑>でもポロンより小麦の方が強いと思うなんかももんん 我, 我が天下みたいな顔してさ<笑>あちま、ね、<笑><笑>り寝れば冷静だ、ねはい、そうなんだよ世の中出たら 頭かわいい。あ大丈夫か なりましー今、力ないやや、うん<笑><笑>だいなそろそろパンも分やと思う。 すごいな、ブランブランするな。超え出さへんの、声出さへんの。なんで声出さへんの。ん緊張してんの。緊張してんの。今日、ほら。いやいや、言うやん。すごいよねー。す、す。あんのかな。五か。五十三か。五十五ぐらい。目出そうか。